次は北北の、北奈良市のです。東洋高速線ははおお乗り換えですお出口は右側です。す。出北東洋高速西浦橋方面、快速落番機43分。 東洋87日、39分です。